ないわまあン の, いの方がいいですね状態は

努力成果を試すときです消し去られる定めなのに荒波とともに消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ

挨拶はもう終わりましたよよし、次もか挨拶ももう終わりました よ, 進め進めしたよ汝の運命、消し去られる定めなり

主に消えなさい。この程度じゃ足りないわ。もっともっとだ。よし、次。

度と繰り返さないためにまだをイライラしていき状態良 好, 行こう状態良好

もう終わりましたよ万寿の運命が消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ

消えなさいよしよしはもう努力すべきをすときです。

押さえられる定めない。挨拶はもう終わりました、ね。指揮官、教えてくれ。

定めない荒波と共に消えなさい。

よし次も頑張りましょうマまだ未来を示した方がいいですね状態良好。

ボールをつか れ, 込んだれはがないよやめろ

大切面。もう終わりますよ。汝の運命。消し去られる定めない。荒いと共に消えなさい。この程度じゃ足りないわ。もっと、もっとだ。

よし次も頑張りましょヤオシスはもう努力せんと試す時です消し去られる定めない荒波とともに消えなさい。

りまし よ, だよし次も頑張れ

はもう終わりました よ,、ねうすよね、何時の運命は下が消し去られる定めない荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ

次も頑張りましょう。

うん、もう終わりましたよ何時の運命消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りない虚しくなしももっとだ

挨拶はもう終わりましたよ。私が強いのだろう。

良好行こう状態良好行こうチェックメイトよ

はな い, のはいいですね状態良好いこうチェックメイト。

奥義にした方がいいですね<音>状態良好。